でえー、とじゃあ次にですねその不動小数演算におけるあの誤差の話をします。とまずその、まあ、不動小数演算をしますとその演算というのはその加減乗除ですねあの演算をしますと、まあ、あのそもそもがあの有限桁で近似した数ですから、えー、と誤差が生じるわけですけれども えー、とその中で特にいくつかの誤差が発生します。でその一つの一つが丸目誤差と呼ばれるものです、えーと。これはまずその与えられたあの真の値 x をまあ不動小数 x' でえ禁じすることであの生じる誤差のことをまあ丸目誤差、ラウンディングとか、ああ禁じすることを丸目と言いまして、その まあ、実数を不動小数に近似する際に丸める際に生じる誤差を丸め誤差というふうに言います。えっ、ー、と一応あの次の話をするためにそのあの相対誤差と絶対誤差のことをもう一回復習しておきますと、まあ、こ, うこういう形になるわけですね。でその丸めの際に えー、とある概念としてこのマシンイプシロンという、えー、と値が、あのー、出てきます。で、これはですね、そのどういう値かというと、その非ロの不動小数を丸めた際にですね、こう丸め誤差が発生するんですけれども、その丸め誤差の、えー、と相対誤差の最大値のことをあのマシンイプシロンというふうに言います。でこれは、 その各計算機のその浮動小数 の, あの体系によってこう定まってくるんですけれどもえっ、ー、と、ここではそのまあ x, x をまあ非0の真の値としてそれからあの x' を浮動小数に丸めた値としますで、うんと でそれから F のミニマムっていうのを非0の不動小数の絶対値の最小値としてでその F の MAX っていうのを非0の不動小数の絶対値の最大値としたときに、えーまあ、あのこの相対誤差をこう見ていくわけなんですけれども、まあ、あの実数 X が与えられましたでそ の, あの実数 X を不動小数 X' で禁似しました。 そこでこの x をですねそのあらゆるその計算機で表現できる計算機に与える実数として取ってですね で,、えーとでまあ、この体系で禁似できるその浮動小数全部取った時のこの相対誤差の最大値を、y、マシンイプシロンというふうに定義します。 でこのマシンイプシロンなんですがあの x を1と置きますとこの1プラスイプシロンがあの1に等しくないっていう、えー、だから1と異なる値を表現できる正のイプシロンの最小値とも定めることもできます。えっ、ー、と先ほども述べたようにこの不動小数っていうのは そのまあ、実数の区間内かでと飛びと飛びの値を取るっていうことを言ってましたけれどもその中で、えーとまあ、x イコール1に最も近いこの浮動小数で表せる数っていうのがあるわけですよねだからその1からその1に最も近い数までの距離のこともあのマシイプシロンが表す と, と言ってもいいことになりますでこれがある意味その この与えられた不動体系の不動小数でこう表せる精度というか解像度というかそういったものに相当すると思ってください。でまああの 浮動小数の仕組みの話盤はこのぐらいにして、もう少し現実の話を紹介しておきますと、その現実 の, その計算機では、えっ、ー、と、IEEE754 の浮動小数規格というのが使われております。で、これは、と、まあ、事実上の標準規格でして、えっ、ー、と、まあ、あの、皆さんが使っている、いろんな計算機で使われております。で、まあ、1985年に、あの、最初の規格が作られまして、え、まあ、現在使われている規格は、あの、2008年に。 決め企画、えー、自体はですね2進数と10進数を対象にしていてでしかもそのいくつかの制度別に複数の企画からなっているんですけれども、まあ、あのこの我々の使っている計算機で最も広く用いられているのはその2進数の倍精度と呼ばれる企画です。でこの2進数の倍精度を によるこの IEEE754 の倍精度の規格というのを一応ここに書いておきました。これは詳しくは触れませんけれども一応その皆さんが使っているパソコンですとかそれから携帯電話の小数部分というのは大体この体系で動いています。一応一番左側に符号ビットがあります。それから それからその左側さらに11ビット分が指数ビットですね。で、残りの52ビット分で仮数部を表しているんですけれども、実はこの仮数部の表現では、この整数に当たる 1. 点いくつのこの1の部分は常に1ですから省略しています。 で、これ、これも暗黙の仮数ビットというふうにも呼ぶことがありますが、えー、とこういうことで、その、この、あの、省略している整数部分の1ビット1桁を加えて、まあ、53ビットの仮数部に来るということで、えーと、実際の実数は、あの、この下の方にある式で答えを付けられているということに、で、あの、確認しておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。 えー、それから、あと、このテキストには、あの、セクション 2.1.3 で、あの、グレーコードの話がありますけれども、これはちょっと時間の都合で省略しますので、まあ、興味のある人は各自で見てみてください。あと、あの、マイナス二進という話ですね、セクション 2.1.4 にもありますけれども、あの、これも、あの、省略します。えー、ということで、えっ、ー、と、今日、今回のまとめとしましては、あの、今回はその、まず二進数、 のを導入ししまして、でまあ、符号付き整数の表現特にその2の歩数に関する表現を行いましたで次にその実数を有限桁に禁似するやり方の一つとして、まあ、不動小数を導入しましたで不動小数の絶 対, 値絶対誤差と相対誤差ですねそれからあと丸目誤差とマスイプシロンの話をしまして、まあ、最後に IEEE 不動小数規格の話をしました ここまで何か質問ありますでしょうか。で、えー、と一応ですね、あの今日の話を聞いて、あのすぐについていけないなと思った人は、たぶん、その教科書の先を、テキストの先をですね、次回までに少し読んでおいた方がいいと思うんですけれども、次回は、えー、とこの多精度整数の表記と加算という部分をやります。う まあ、このテキストで言うと、15ページのセクション 2.1.5 の部分ですね、から17ページぐらいまでの部分ですけれども、そこの部分をやりますので、まあ、必要な人は各自、えー、と内容をあの予習しておいてください。よろしいでしょうか。じゃ あ, あと今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。